ニトリ JWAVE で d i o 坂本ここからは病気療養中の坂本龍一さんに代わって僕ユーザーンと長嶋里香子と、えー、そして蓮沼秀太の3人でお届けしていきます、えー、2022年もいつも通り全員リモートでの審査となってます 皆さん明けましておめでとうございます。おめでとうございます。週たにはあったばっかりですもんね。そうですね。あの三十一日に年越しじゃないけど三十一日の夜に一緒にライブをして。そうです。長島さんは何やってました年末年始。年末年始は掃除をしてました。掃除。<笑>掃除ね大掃除とかやるんですね。はい、掃除をしてました。はい。教授はあれですよね年末あの五百九十 5音のの NFT 販売企画っててを実施されてましたねそうですね。えでも、坂本さんのそれがすごいいいなと思ったよ。戦場のメリークリスマスの右手の音全部の音階を分割販売。一音とか。え、ね、教授はそれをやってて。 えー、さて、今年からレディオ坂本のオーディションは世界中の音楽配信ストアから音楽を配信している音楽配信代行サービスのビッグアップとコラボレーションしていくそうです。音楽作品に関してはビッグアップからのエントリーを審査しています。フィールドレコーディング音楽は今までと同じ送り方でも大丈夫です。 審査を通過した優秀作品にはビッグアップの配信利用料が無料になるクーポンがプレゼントされるそうなんですけど、ね、詳しくは「レディオ坂本」のホームページやオーディションのページをチェックしてみてください今回の審査からなんですけどなんかちょっとエントリーの仕方が変わったせいか作品もちょっと全然違う感じの作品風が増えてますよねだいぶ違いましたね うん、歌物がすごい多かった。そうですね。うん、なんだ今までここに送ってくださってた方と、全く違う人たちがくださってるのと、あと作品数がまた増えましたね。これで500作品ぐらいですからね、<笑>この2ヶ月の間で。うん。送りやすくなるとやっぱり増えますね。うん、えー、それでは長島さん、もう1曲目を。はい。 じゃあ、一番好きだったやつ言っていいですかはい。はい。たら、大橋の、泣き流っていう、水野さんのやつです。 あのコメントに、泣き流の音を取ろうと、橋の欄干にコンタクトマイクを取り付けたのですが、車の通過音と風が欄干に共振した音がメインで取れてしまいました。ちょっと不気味な感じが気に入ってます。はい。ってことで、泣き流それも聞いてみたかったなと思うんですけど、なんか、そうですね。天然リバーブみたいな音じゃなくて、泣き流って違うのかな ああそういうことまあそうなんでしょうね。あの東照宮でやったやつはなんか残響が面白い感じで鳴っている場所でしたね。うん、これすごいあたかも竜が鳴いているかのようにっていうことですよね。うんうんうん写真も良かったです。音楽がやっぱ不気味な感じだけどこうなんかほら吊り橋からこう青い空をこう仰ぐような写真だから。うんうんはい なんか頂点からこう放射状に広がってるでしょこの釣りのロープみたいなやつが、うん。でなんかそれがこう道路みたいに見えるから、こうすごい広い斜線の道路みたいな。だからなんかこう道路がこう空に浮いてるみたいな感じも見えて、うん、なんかこの音の不気味さとすごい不思議なこの目の錯覚がちょうどマッチしてていいなと思って見てたんで、 で も, もうちょっとこう、写真の水平とか中心とかもっと揃えたくなっちゃうんですけど<笑>、<笑>逆にめっちゃ良かったから、でも良かったです、これ。今回のお募は、ポップスのような音楽がすごい多い中で、こうやって水野さんが音は、割とこう、人が作ったというよりかは、なんか、人が作ってない音じゃないですか。まあもちろんその橋の上を車が通ってるとか、 そういうのはあるんですけど、そういうこう、人為的じゃない感じっていうのかな。うん。とかすごいこう、心地よく聞けましたね。うん。うん。というわけで、J-Wave Radio 坂本デモテープオーディションコーナーはこれでおしまいです。500曲、すごかったですね。今日はあの、皆さんが選んだやつ、本当に、うん。僕が選んだのと全く同じ感じでした。うん、あ、そう。うんうん。僕もそう、そうでしたよ。うん。 唯一鈴木さんだけはちょっとフォローできてませんでしたけどでも鈴木さんが入ったおかげでかなりしましまった2022年の一発目なんじゃないですか楽しかったですレンジが広がったよね広がりました面白いねオーディションコーナーはこれでおしまいです